するしない。どうも、ひなたいこです。今回も麻雀の匠、松本プロの麻雀たくさん見せていただきたいと思います。それでは、どうぞ。 それではトン二曲開始です。皆さん手配を開けてください。ーいトン二曲松本さんはなんちゃ。なんちゃ。ドラはスーピンです。<笑>かなりいい手配ですね。本当ですね。そうなんですよ。トンも白も役牌で、まあこの手をまずもらった時に、うん。まあやろうと思うことはまず一番簡単に見えるのはソーが多いんで、ソーの本一はい。しかも万願です、ね。そうなんですよ。役役本一が見える手配なんで、まあそれをまず狙っていきましょうと。うん ただドラのスーピンが一枚あるんで、それは切り時と使い時が難しいですね、はい。もしかしたらリーチやカイドラーとかになるかもしれないんで、はい、まあとりあえず相撲に聞きます。なるほど。最高です。<笑>はい。かなりこれは、まあ、こ染めに行きたくないんすが。かなり染めたいですね。まあこれはどうなのか、まあ結構ね。 あと急走とかペイとか重なったりとかターツがすぐ足りそうな状態なんですけどーツも足りそうですし、まあ、これでね一番重要なのが何を切っていくかと思どういうふうにして灰を作るかも意識しますね、まあ、最近は僕は最後の、まあ、トン白を泣けなくなっちゃう可能性があるんですよね派手な切り出しすると、うんまあ、でもいらない時は切る時は切るんで、まあ、そこまで僕はこだわってないですけど、まあ、これが中盤とかだったらもうローアンスーピンとかってもう切りたいぐらいなんですけど、うん まあ、今回は親の現物で Q11 枚切り取っておきたいところですけどまだそんなに入る位置とかもそんなに考えてないんでまずはおとなしめに Q1 から切りたいと思いま す,、はいすねまあ、どうせすぐバレるんでこれなんか明細でちょっと先に危ないくない配下切ろうっていうのは僕はあんまり意味ないと思ってますレベルが高ければ高いほどすぐ結局バレちゃうんでなんでまあこれは普通に数ピンとか重なったりとかくっついた時に一応採用する構えでもありますね <笑>いい想手らしい。これは、あの薬役を仕掛けていく思考かなり伝わるんですけど。はい、あのう、相図とかって仕掛けたりするんですか。相図からはまだ仕掛けるつもりないですね。ねなるほど。 まあやっぱり掃除し掛けた後に、まあトンハ薄を打たれなくなっちゃう可能性例えばこれローアンローアンって切ってスーピン切った後に三増をチーしたとかやっちゃうともしかしたら豚ンンクでローンってなっちゃう可能性もあるって思わせたくないんですよねその泣かないって言って多分みんなあんまり言わないじゃないですか、うんうん、なんで泣きたくないの ?2 面だから泣きたくないそういうのじゃなくてまあその1杯をここはまあサブロースは2面でいくらでも引けるかもしれないしまあ一番のネックってやっぱり出やすそうな自配ではありますけど ネックは自敗なんですよね。なるほど。そう派手にするの は, は。そう、派手にしないようにするのは。 どっちかっていうとその本一に見えないようにするのもあるんですけど、うん、まあ頓クをちょっとひねり出したいというか<笑>そんな中でローアン統一になりました、はい、ローアン統一は全くいらないですねこのローアンは<笑>、まあ、リーチになったとしても2600になってしまうかもしれない手配で、まあ、ドラの数ピンをしかも切る候補になってしまうのでローアン切りますかローアンは切ろうと思います切るなら手出しとつもぎりどっちにしますうんーまあ結局これ統一落としの形が見える形になるんであのー、すぐさま 並べていきますすぐさま並べて並べてっていうかローワンローワンってあそれは次のハイ次第だと思いますね、うん、スーピンにくっついたら、まあ、まあペイ残しておきたいんで9層も本一に残しておきたいんで、うん、6六どうせバレるんでまあここは積も切り手出しはそこまで重要じゃないですけど、うんまあ、ローワンも積も切りっていきなりなると。 んでも変速手の匂いとめっちゃ早いんじゃねえかみたいなのがあるんで、うん、一応まあどっちしろ手出しもつもりにもローアンチっ て, 言ってることには変わりないんで<笑>まあでも一応手からちょっと変わったよっていうアピールになりますね、うん、今回自敗がまだ場に見えていませんね、うんうん まあ、ちょっと分かんないですね、はい、自敗はもしかしたら結構しょうもない手配の時に自敗を持つことも結構あるんで、うん、まあじゃて受けも考えて進行しますよ ね,、うん、そ, うすよねそういう時あとはもうこれローアンを切るんですけど数ピンをどのタイミングで切ろうかなって感じですねさあ親が考えながら選んだのはローソーちょっと怖いですねこれもでもちょっと分かんないおっいいの引いたああ来ましたね、うん まあ、さっきもね、ローソーも地位することはできたんですけど、先ほどと同じ理由でね、ローソーをかないです。うん、これがもう、明らかに早い情報とかがあったら、それを別にトウモアク持ってきても切るなっていう時もあるんで、うん、合わせてローソー泣いていくこともありますけど、ここはまだ泣かないです。はい。さ、はあ、い、ローワンを並べるか、ドラを切るか。うん、まだ、あ、あの手はちょっと自敗も切ってないし、まだわかんないんですけど、まあ、とりあえず、ペイと急走はちょっとまだ安全度が高い範囲なんで、ドラの数ピンももしかしたらね、これ、ウーピン3ピン入って、リーチ。 やはりりまだだくっっつきだったり重なりは見るんで す, 見ます重なったらもう最高に嬉しいですね、うん、ほぼ漫画の確定でなので安全度の高めローアン問い落とし見せちゃいますなるほど、うん、視聴者の方もねその問い落としを見せないとかいろいろ技術いっぱいありますけど、まあ、どれも間違ってないんですけど、はいまあ、僕は結局 バレてしまう。うんうん、まあ、とンポンってなってどのスープピン切ったら、一番に本線に入るのは相図の法一なんで、うんうん、まあ、そんなに意識しなくてもいいと思います。なるほど。それよりも危険度、ローンされないことの方が重要に、はい、僕はしてます。これだ。あ<笑>れだきました、ねうん。これどうしましょうかね。いいシャンテンですね。これはそうですね。まあ、ペイと急須を切れば、いいシャンテン取れます。でですね、<笑>今回。はい 3十目に親の方がローソーを切ってましたそしてでシャーチャーの方が2十目にウーソーを切ってるで相図の上がちょっと安いんですよね、うん、そうですねなのでまあ9相はしかも親の筋っていうことでションパイのペイよりも小さなパスを重なったらまだ本一の目を見たいので今回はペイ切りたいと思いますおーなるほどはいやはり周りの状況を見ての判断ですねはいこれがもうねもうめちゃくちゃ速そうで もうーショとか言ってらんねえよってあ、うん、だったら安全の高いペイをもっと残したいんですけど、まあ今回俺あの筋ってこともあって、はい、そんなに大差ないし攻撃にも使えるハイなんで、で今はねちょっともうこのハクトン今泣く口なくなりました。今数ピンに三ピンがくっついたそうなんです、ね、この変化で役ハを仕掛けたくない。はい。すぐリーチ打てるからまあ二千点のテンパイ取ってもいいんですけど。うん 今度は数層が出てきましたねロウソウを切った後に、まあ数層を照らしてきたってこと、うん、ロウソウも照らしだったんで、はい、で、まあ相図の下に関連してるってことですね、この数層はかなり手配に関連してることが多い気がしますね、うん、そのパワーワンって言ってで、数層おつもりでもしかしたら3、4、4とか。 ローソンのところでちょっと証拠があったんでまあ、例えば考えるのは指ししろとかじゃあ想像が全くないわけはないかなとそうですねまレアンウソウーとかのターツがちょっと怖いかなって思うぐらいで、うん、でもまだ分かんないですね三増が統一で、はい、三増のまあ、とりあえず想像下持ってるんじゃないかなって思いますね、うん、まあ、ただでもちょっと難しいなまあ、でもパワー1よりとスーソウの安全度ってそこまで大差ないと思うんでまあ、ただ僕にローアン、うん、パワー1がちょっと安全そうだから、まあ、スーソウの方が絡んでんじゃないかなと思いますねパワー1の方が僕にとっては安全にも見えるんで、うんうん、確かに シャーチャーはちょっと変則手っぽいですよねそうですね、シムチャがね、また内側のイをね、切ってますね。うん G1 うん、今、これ、きっと G1 切るじゃないですか、はい、もしこの急層にパー層だったり、チーー、引いたときって、どうするんですか、まあ、今はチーソー、パーを引いたら、切ろうと思ってます。あ もうそのまま小層の方がより想像がくっつくんで残したいんですけど、うん、パー層はちょっともう切っちゃおうかなと思ってますねそのただもしかしたらこれ2ンピンリャンピンカーンとかウピンポンとか変化がね起きたらなんで、うん、もうそのリーチさっき泣かないって言った理由は、うん、このリャン2ピンが自力で入れられるターツリーチにすごい近い選択ができる選択だと思ったんで、うんうん、リーチトンドライチとかリーチハックドライチにしたいっていう選択が、うん いいから泣からないって話だったんですこれが例えば換算品とかだったら、まあ、結構きついじゃないですかっ、はい、だったらもうポンして 2,000 点の選択とかもある僕はそのリーチへの近さによって泣く判断が結構変わる、うんうん、分かりやすいはいなるほど、はい、で g 1は切るんですけどまあ9層はねチーソー入った時のその時のリアンーピーの馬評と安全度で考えようかなと思ってますはい今度はチーソーが出てきた、うんうん、下茶がちょっと ワンズ以外の灰切ってますね、うん、めっちゃ変則ですねしかも、うん、まあ僕がソウに寄せてるかもしれないって言ってソウ切ってる可能性と、うん、あ、三層はつむぎり これでもしかしたら三蔵が関連してないかもしんないまあ三蔵がもしかしたら笹さしからまた三蔵切ってるかもしんないし、うん、もしかしたらくっつき候補としてただのカンちゃん外しだった可能性もありますけど、うんうん、これもまだ分かんないですねもしカンちゃん外しだと他がもうターツ自体は足りてる可能性が高くなるかそうですねまあどっちにしろそんなに遅くはなさそうだなって感じしますね、うん、でもピンズに寄せてる可能性もあるんでまだ何とも言えません、はい、さあそんな中であらペ重なっちゃった一度切った灰ですね、うん、これはですね、うん はいまますそうはまだね、はい、これはねさらにピンズがね結構高いんですよね親の方にほんとですね3ピン数ピン2ピンはツもギリ2ピンつもぎりですねまだ全然わからないまんじに寄せてるのか変速手なのか、うん、さあ親は次どんな打ち出しをしてくるか。 ちょっと気になる捨て牌が多いですね今回、うん、気になるですね、まあ、うん、あのペイちゃんの方は結構普通ですね、うん、自然、うんうん。スーワンでした。スーワン、怖いですね、そのカンちゃん外しかわかんないですけど、カ、ま、ン、あ、ちゃんを外してることは間違いないんですけど、ロウソウスーソウ、うんうん、よりもスーワンが後回しになってるってことは、そ,、ね、そのカンちゃんよりもスーワンの方が大事だったってことですね。まま、すねなので、リャンマンは結構危ない牌なんで、点はまっきて、はんいんし切ります。 まだ泣かない。そろそろちょっと考える時期ですよね。<笑>変わってきましたか、また、うん。そう、今急走で出してきたんですけど、はい。これがね、マンズに寄せてるのか、まあ、統一系なのか、うん、ちょっとわかりにくいですよね。まあ、急走、ま変則っていうのは間違いないですね。嘘、うん、チーソー、急走って言ってるんで。確かに、うん。どんな手をやっているのか。親はつもぎりの嘘。うん これでまあカンウソを払っただけだったのかなって思いますよね。うん、これ結局三層引いて両ウソのターツがあるかもっていうケースが、ね、結構否定されたんで す, ね, そうですね。まあ否定されたというか、まあ刺ししからロウソ切って両ウソ入って数層切ったかもしれないんで、うん、もしかしたら水に刺しと刺しのタメンあるかもしれないですけど、まあこれで相数がなくてもうピンズに寄せてるかもなっていうのもありますよね。うん、なるほど。 これはもう本当に恐ろしい範囲なんで先に切っ<笑>そうですね親が全くピンズを切っていない、うん、おなんつもぎりね2枚切りね切れ安全度の高いなんですがつもぎりましたね<笑>まあ結構ね安全度高い何を切るってことは、うん、なかなかのスピード感を感じますね、はい、うーわつもぎり、うん、親もなんかどっちかというとピンズがすごい多そうな手配ですよね、はい、どっちかっていうと集めてるんですかね 恐ろしい<笑>恐ろし い, ろしいはい自分の手はねかなり整っているんですがいい、うん、シャンテンが長いこれはねもうだいぶ馬強が見えてきたんですよね、まあ、ピンズが結構悪いんですけど、はい、まあ、何より自敗が結構厳しくなってきたんですよねほ、うんとですねなのでこれはもう自敗は今泣きます 次の変わりました結構、はい、その本一かもわからないチート一かもわからない変則という の, の人がいて、うん、自敗持ってるケースが多いんで、はい、これちょっとき枚したね、しかも親からピンズローピン出てきました ね, し、うん、したね<笑>はいさあどうするかこれが嬉しかったですこれを待ってました、はい、まあいかに馬、あのー、強が悪いっていうか自敗がすごい高いわって言っても、うん、これをダマてんにして2600点とか1326っていうのはすごいもったいないですはいなのでもう僕の思い通りの天敗 うんうん、の一つですねいつにいくかドラを捕まったリーチトンドラ1リーチアクドラ1ができたんでここは、うん、はいリーチ<笑>さあリーチ発生トントアクのシャンポン待ち、はい、リーチの判断です、はい、先手でしたねリーチボスか先手取りました<笑>、はいまあ、先手なのかちょっともう分かんないですけどねでもね他はまだリーチは入っていませんでしたから、うん、手出し9番これは現物うんこれはね親の現物ででまああの 国学第一感で思うのはこれチート率ツじゃないかもって僕は思うんですよ。チートイツじゃないかも。うん、というのはまあ何に参りおそうこれでマンズのチーワンをポン仕掛けていきました、大ピン。親の現物、まあ今から一仕掛けてるかも考えても意味ないんですけど、うん、まあ Q1 とナ両方手らしだったんですけど、はい、両方 Q12 枚切れ、ナン2枚でじゃないですか、うんうん、まあチートイツだったらより何の方残しそうじゃないですか、一応、足をペイチャーの方に通ってないんで。 さあ、ローソー切ってきましたよ怖いですね<笑>あっちもこっちも賑やかですねでもこういう時にまあこのリーチのみのさっきの1300ムトーン曲の1300曲みたいな手よりも、ねまあ、5200以上のこの手があれば怖くないとね、積もったらンがン。さあどうだ惜しい、恐ろしい<笑><笑>惜しいし恐ろしいし、うん、そうなんですよね、それの違いでもう今考えてもいないですけどもうこれ相当まずいですね<笑>、はい チュンネーションパイ切った後ウンソーツモギリのしもちゃうん、まあ、今今三人でまぜ合ってますね<笑>みたいな感じ<笑>でトイメだけちょっとお休みかうんローソンもされてるんでねうん親も悩んでいます悩んでますねいやでもちょっとこれうん、うん、まぁ、あ、ゴリゴリピンズの放置って感じじゃないと思うんですけどね僕はあの結構関ウンソ払ったタイミングとかも自敗も出てなくてロ、ね、ーピン三枚見えていてんどんな手なんでしょうかちょっとわかんないです ね, ねこれはもう悩んでます はい、入った方ですね、<笑>はいまあ、これわかんないも、もう目に見えて押してますね、うん、どうだペペはねこれ、もしかしたら、本一で上がってた牌かもしれないですね、<笑>本当だ、それだけです、ね、ドラのスーピンをさっささっさ切ってればえ、でもね、結局、どんどハ白がじれそうですけどね、うん、そうですね、ドラのスーピンポンされてるかもしれないですし、ねうん、そうですよね、いやー、今回、いいと思いますが。 怖いですね、ぶつかり合いですが誰が勝つのかのーーまあ僕はもうこれやることないん で, そうです、ね、あとは目の前に向かって考えてるです、ね、<笑>ぐらいしかやることがないですけどまあ、ね、普段打ってる時はそうですよねもうやめてくれって思いながら<笑>もう素直押すなって思っていますかねこのシャンポンいや 結構厳しいで<笑>すけど<笑>でも4枚いるかもしれないし2枚持たれてるかもしれないし<笑>まあいしいまあ、体感幹、自敗の感じで、うん、しかも降りてる方いるんでペイちゃんの方はもしかしたら1枚とか持って降りてる可能性もあるんで、うん、全然わからないですけど、うん、悔いなしですね、これはでも。ここまでの過程も含めて、はい、過程ですね、はい。まあ、シーチャーは僕は相当マンズの本一だと思ってるんですけど。ローアンズもぎり マンズのか、はい、まあでも対応のケースもあるけどちょっと切り出しがねうそう小そう9層って言って、うん、まあ単野うちに寄せてないんですよね、はいうん、しかも親の現物親の筋と2枚持ってた感じなんで、はいまあ、9番とか絶対いらないじゃないですか対応にするんだったら779って持ってたとしてもそうですよねなんでどっちかっていうと縦の可能性もありますよね3個寄りとか、うん、っ, ってなるとショッパイ嫌ですか そうですねションパイも嫌だし、はい、だから結構何でもあるって感じですね、うん、まあ本線があるのはマンズの本一か、うん、縦かみたいな感じでもなんかちょっとマンズの本一にしてはちょっと枚数が足りない気がするんで、うん、まあ、どっちかっていうと僕はどっちなんだろうねこれおシャア切てきたオシャアは1枚切れの範囲ですねこれは相当トイツ落としのケースが高いですねあトイツ落としのケースまあ、りゃあの1枚で持ってたパターンは2枚以上ってことですか2枚以上ないと、うん おかしいですねシャア短期だったのかなってなりますてなると受けた可能性もあるけ受けた可能性ありますねなるほどこれシャア一枚入れなんでな、まあ、シャアを普通に、まあ、ローピンイーソウウーソウって切ってきて、ね、相当危険度なあったあとにシャア切ってきてるってことは、まあ、シャアを手配に絡んでたことは間違いないんでんー、まあ、シャア短期だった以外はあとはトイツ落としシャアと何かのシャンポン待ちで貼ってたみたいなはぁって感じですねこれでシャアが出てくる うんうん、あのー、受けてくれてたらいいなって思いながら、ね、そうですねこれはもう受けてくれたんで<笑>うん、うん、まあこれ一人テンパ親もね親ちょっとまだわかんないですね親はちょっと粘ってる感じがしますけどベタ折りは絶対してないんで、うん、一応イワンも通ってはいない範囲でしたもん、ね、通ってはいないですね<笑>そしてマンズの保育に当たってもおかしくない範囲でしたね、うん、あでもこれでなんちゃの足あっちゃの人はちょっと受けたなって感じがします下茶、うん、は受けたか また親はね、あと一回ツモは残っているんですがここでどう打つかうん、まだツモ版一回残ってるんでね、うん、その、多分ここで手配崩したくなくて親の連チャンのタイムを伺ってるんですよね松本さんは次が最後ですね、す、はいこれはもうね、上がりたいですけど、うん、お祈りしながらーチューンは安全度の高いハイです か, ンですか、ね、これチューンは、まあ、昇降してチューンだったんでもうチューン二枚なのかなわかんないけどポイント 番通っていますうん、これはまあ今の現状はテンのあんことしでしたね。うん、あっもう中すね端に。ね本当だうん、ゃあっあんことなんちゃらかちゃ、まあかなり遠い。さあこれが入って、うんね、さあ流局。はいやった。一人天敗まあリボーシしちゃってますけどまあ上々ですかね、はいこの。上がりきれませんでしたが一人天敗は大きいですね。はい、これ嬉しいですさあ今回の曲もかなり 読みも進行も優れていたと思います、松本さん、はい、優れたのかわかんないですけど、うんうん、まあやっぱり変則定の二人でしたよねやっぱりこれマンズの本一、ね、で、まあ、このやっぱ Q1 とナンの違いが結構ミソで、うんまあ、両方同じ現物みたいなはい q 1二人に現物ナンはここ二枚って言ってまあさすがにナンの方が安全なわけですよ二枚入れるのは残してるってことは。 まあ、チートイツで同じ2枚切れの牌だったらしかも使いにくいなぁなんでまあ難を先に残すってことは Q1 が後回しになったってことはまあ統一手じゃないだろうなっていうのは僕のまず読みなんでマンズちょっと早くパパパパパ切っちゃおうっていうのがまずまあマンズ持ってなかったんであんま関係ないですけどまあそれをまず思います<笑>意識はありましたもんねそうやっぱりまあハク1枚持ってるっていうかまあでも僕の思ってるラユリは形整ってましたけどまあ結構まあここはもう お楽しい失敗だなと思ったんで、うん、そんなにケアしてなかったですね、はい、あと親はねやっぱり結構ま統一的かなって感じではなかったですね結局あの天秤にかけてのかんちゃん外しだったと、うん、で三蔵224から4切 っ, ったら3入ったみたいな感じかな、うん、結構天秤にかけてたからまあ、かンちゃんが払ってたからちょっとね<笑>、はい、難しい手配と皮になっちゃってた今回も見応えがありました、はい、あ, りまありがとうございましたご視聴ありがとうございました 次回も是非ご覧ください